こんにちは、あわたようです。今日はこれからアクリル絵の具を使ってみようと思う方のためにアクリル絵の具の特徴をなるべく簡単に分かりやすくお話ししていこうと思います。アクリル絵の具、とっても楽しい絵の具です。では早速、水彩絵の具や油絵の具の特徴と比較しながらお話ししていきます。絵の具自体の特徴を3つに大きく分けると 1つ目が乾燥前は水に溶け乾燥後は水に溶けないということですね2つ目が早く乾く3つ目は絵を描いた後に乾燥後色がちょっと濃くなるということですまずはアクリル絵の具の物質的な特徴ですねあと水彩絵の具と油絵の具との違いもちょっとお話しします絵の具は顔料顔料というのは色の粉ですねそれを何かと混ぜて描きやすく定着するように作られています 油絵の具っていうのはその名も通り顔料と油を混ぜてできた絵の具です水彩絵の具というのは顔料とアラビアガムというものを混ぜてできていてそれをさらに水で溶いて絵を描きますで今日メインのアクリル絵の具というのは何かというとこれもその名の通り顔料をアクリル樹脂で混ぜてできています アクリルというのは皆さんご存知だと思うんですけどいわゆるプラスチックのことですでここまでが簡単な絵の具の物質的特徴なんですが気になるのは使い方の特徴ですねまずは絵を描く時ですねで最初にも言いましたがアクリル絵の具は最初はこれが水に溶けてで乾燥すると乾くと水に溶けませんこれが使用する上で重要なポイントとなってきますもう一度言いますね アクリル絵の具は乾く前は水に溶けます乾いた後では水に溶けませんなぜならプラスチックだからですまずは絵を描き始めるとき水彩絵の具っていうのはまあ、これはアクリルですけどパレットにあの絵の具を出してしたらあの絵の具を水で溶いて描き始めると思いますそうしないと描きづらいですし水彩絵の具をすごく厚塗りしていくと 絵の具にひびが入りますアクリル絵の具も同様パレットに開けて水で溶いて描くこともできるんですが絵の具のまま水とか混ぜないでこのまま描いても大丈夫ですこの絵の具なんですけど水で溶くことによって柔らかくあの薄くなりますそれを利用して水でちょっと混ぜてちょっと緩くしてもっと広い面に同じような絵の具で塗ることができますなので水をちょっとわざと 多くしてすごい薄くして描くこともできるしすごい濃いベトっとした絵の具を厚塗りでこうピシピシって筆の質感が出るような描き方もできます油絵の具の場合は油で混ぜたり何も混ぜないでそのまま描いたりしますなので水彩絵の具アクリル絵の具は水で溶くで油絵の具は油で溶くということですねでもう一つの特徴は水彩絵の具は紙に描きます で油絵の具っていうのは油ですから紙にそのまま描いたりすると油が浸透してあの紙がダメになっちゃう油絵の具用の下地剤をすごい塗って紙に描くこともできるんですが一般的にはキャンバスに描くものなんじゃないかなと思いますでもまあ下地剤を塗るっていうことですねポイントは水彩絵の具っていうのは紙に染み込ませながら描く。 とといいった感じだと思いますもちろん厚塗りしてベトベト描こうと思え描けるんですけどそうするとねひびが入ったりしますでアクリル絵の具っていうのは下地材を塗った紙とかキャンバスに油絵の具で描くように描くことができるんですがまた水彩絵の具みたいに水をいっぱいつけて紙に染みこませながら描くこともできますでアクリル絵の具を使って水彩絵の具みたいに描けるし 油絵の具みたいにもかけるということで両方のいいところの折りなんじゃないかってここまで聞くとなるんですけどやっぱり油絵の具の特色と水彩絵の具の特色はアクリル絵の具にないものもあります大きな違いがありますそれは後で話します初めに話したことなんですがアクリル絵の具乾燥前は水に溶けます乾燥後は水に溶けませんそして早く乾きます でその特徴を生かしてアクリル絵の具で絵を描く方法なんですがアクリル絵の具乾燥する前は例えばこれと違う色合わせて絵を描くと色が混ざり合います2色が2色3色でもいいですけどね混ざり合うような描き方ができますあとねあの乾く前に混ざるんでグラデーションをつけることもできます油絵の具と似ていますが大きな違いは 乾燥、乾く時間ですね油絵のに数日かかから1週間前後かかりますですがアクリルは数分から数十分といった感じで早く乾きますなので2色混ぜながらとグラデーションとかねアクリル絵の具でやってると乾いてきちゃいますから素早くやらなければなりませんでも油絵の具だったら、うん、何日も乾かないんで。 ゆっくり時間をかけてグラデーションをつけたり色を混ぜたりすることができますで乾燥する時間とか日にちはその日その時の気温とか湿度とかによっても変わってきます過去に作ったアクリル絵の具でグラデーションをつける方法という動画がありますので下の概要欄に貼っておきますので興味のある方は是非ご覧くださいさてそれでは乾燥後 乾いた後ですねアクリル絵の具は乾燥後水に溶けないので重ね塗りができます、ね、最初に描いてた絵の上に違う色を塗ったりとか違う絵を描いたり違うなんか模様をつけていったりですねあとはその物体にハイライトをつけたり影をつけたり立体感出したりねなんかいろんなそういうことができますで水彩絵の具で重ね塗りをすると乾燥しても水に溶けるので 下に書いてある絵の具が濡れた絵の具で溶けてきてしまうんですねなので下の絵の具と混ざってきてしまって塗りつぶすみたいなことができません。できるかもしれないけどとても難しいですアクリル絵の具だともう下地の絵の具は乾いてますので上から塗りつぶすような感じで描くことができますで油絵の具も同じように塗りつぶすことができるんですけど 乾くのに何日もかかるので何分台で乾いてしまうアクリル絵の具の方がもうその日のうちに塗りつぶすことができるんでいいですね「失敗しちゃった!」とかってところも塗りつぶして手直しが簡単にできます今ちょっと話したことをまとめますとアクリル絵の具は乾燥前は絵の具同士が混ざり合うので両方塗れてますからね混ざり合うので。 混ざった感じの塗り方やグラデーションをつけることができます乾燥後は水に溶けませんので下にアクリル絵の具で描いた上から別のアクリル絵の具で塗りつぶすことができるということですねで描くきはそんな感じですかねで次はメインテナンスの注意です一つ目が筆についた絵の具ですね乾燥すると固まっちゃってもう洗い落とすのが無理 もしくは筆洗い用のバケツに水の中に随時使わない時は入れてでじゃがじゃがじゃがって洗ってでまたかくでまた水にすぐつける筆を乾燥させないということですねで絵の具も固まっちゃうんで絵の具の蓋も使ったらしっかり閉めておくということですねでパレットについた絵の具ですねこれもね 乾いてしまいます固まって使えなくなってしまいますなので水彩絵の具みたいに水彩絵の具だったら水をまたつけると復活するんでパレットには絵の具ついたままそのままで使うんですけどアクリル絵の具はそうはいきませんおすすめは使うだけの量を出して 出すようにした方がもったたいいいなくなくと思いますただね色と色を混ぜて気に入った色をいっぱい使ってあの広い面に塗るときは同じ色の絵の具っていうのが取っておきたいですね。もしくは色を作って描いてる途中にこの色気に入ったんだけどちょっと出かけなきゃないで帰ってきたらまた絵を描こうみたいな時そういう時はパレッットをサランランプで被しておきますそうすると結構絵の具が乾かなくなるんで。 次の日とかでも結構乾かなかなったりしますでもう一つは混ぜた絵の具色が気に入って捨てたくない乾かしたくないって場合はその絵の具をなんか密封できる入れ物に入れておく例えばこういう感じのなんかやあります、ね、こういうの入れてもいいしタッパーでもいいしなんか小さいもの小さくないその絵の具の量によりますけど密封できるなんかに取っておくということができます。 密封ででできるビニール袋とかかももいいいしれないですねあと乾いた後も絵の具同士がくっついちゃうってことですねこれあのこういう感じで絵と絵をこうやってくっつけておいておくとこのアクリル絵の具同士がくっついちゃうことがありますでね剥がす時にこうやってパッてやるとねどっちかがこうくっついちゃって剥がれちゃうみたいな絵にダメージを与えてしまいますので。 こうやって放置する時は気をつけて例えばこうやって紙を挟んで置いとくとかねなんかした方がいいと思いますあと出来上がった作品を梱包する時ですねプラスチック同士くっつくことになるんで結構これは大丈夫なんですけど絵が完成して数時間とかしか経ってない場合完璧に乾いてるんだけど数時間とかそのぐらいの時に ちょっとの間 だ, だったらいいかもしんないんですけどずっとこうやって置いとくとこのプラスチックにくっついちゃってパリパリってなっちゃってあの剥がれちゃうことがありますのでそれは気をつけた方がいいと思いますあとね額に入れる時に額でもあのガラスが直接こうやってピタッてくっつく感じで額装に入れてしまうとガラスだとか、ね、アクリルガラスに絵がくっついちゃうことがあります。 結構間違いな く, くっつきますそれは多分なのでマットフレームとかを使って浮かしておくとかでマットフレームの切り方もビデオが作ってあるんでそれも是非参考にしてくださいあとは服についた時アクリル絵の具っていうのは乾くと水に溶けませんなので服とかに絵描いてる時に服にね絵の具がついちゃったりすると洗っても落ちなくなるので気をつけてくださいそれを逆に利用して この t シャツとかもアクリル絵の具も使って描いてるんですけど、洗濯しても落ちません。水彩絵の具で描いたら大変なことになりますけどね。t シャツに絵を描く方法っていうのもビデオも作ってますので、それも概要欄に貼っておきます。ああ、それで服についちゃった場合はもう乾く前に水につけて、もうチクチクチクって洗って、あの石鹸とかでチューってやるしかないですね。完璧に落ちないかもしれないんですけど、乾く前に。 洗い流してなんとか落ちる場合もありますあと机とか床とかに絵の具が落として取ってねす硬いものにそういう付いた場合は一回ね霧吹きとかで乾いた絵の具の上にシュッシュッってね水をかけます霧吹きじゃなくてもいいんですけどその部分濡らしますそれでちょっとするとね途端に剥がれやすくなるんで。 アクリル絵の具がなんか床とかテーブルとかについたらね乾燥する前だったら濡れた布なんかで結構簡単に落ちますけど乾いちゃった場合も濡濡らして濡れた布巾とととかででるる落ちる場合がほとんどですそれでもなかなか落ちない場合はザラザラのスポンジあるじゃないですかね食器洗うああいうのでゴシゴシこすったりとかねあとおすすめなのがクレンザークレンザーで拭いてあげると。 絵の具がきれいに落ちますなんですけど面倒くさいんでなるべく汚さないようにすることがいいと思いますけどね。というわけでアクリル絵の具の具特徴でした先日アクリル絵の具を初めて使った方からアクリル絵の具の特徴を教えてほしいと言われたことをきっかけにこのお話をすることにしたのですがいかかがだったでしょうか私は作品ののの大半をこのアクリル絵の具でいいてまます、まあ、私は個人的にこのアクリル絵の具気に入っている点はまずは色がすごい鮮やかなことですね。 それに乾燥するのが早いっていうこともとっても扱いやすいですさっきお話ししたの重ね塗りなんですけど私も重ね塗りすごいよく使いますそれに乾燥するのが早いので思い浮かんだアイデアを忘れないうちに素早く描いてどんどんどんどん描くことができるっていうのも気に入っていますあとは水で洗うことができるというのもすごい手軽ですよね私は水彩絵の具も油絵の具もたまに使っています それぞれぞの画材にそれぞれの特徴があるんでだからすごい面白いと思いますというわけでアクリル絵の具使ってみたいという方は是非参考にしてみてくださいそれからついでにお知らせなんですけど今度カルチャーセンター本目で自由な絵画という教室をやることになりましたアクリル絵の具を使ったり何使ってもいいんですよ自由ですから10月25日に無料体験講座を行います 無料なんですけど教材費がちょっと770円かかるんですけど絵の具とキャンバスを用意しますその時にアクリル絵の具を使っていただくことになります詳細は下の概要欄にまた貼っときますので興味のある方は是非チェックしてみてくださいというわけでねあのアクリル絵の具の特徴でした最後までご覧いただきありがとうございますでは次回またお会いいたしましょうさようなら面白かった参考になったと思った方は 動画作りの励みになりますので高評価ボタンを押していただけるとありがたいですそしてこれからも動画を作っていきますので是非チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします